えー、皆様、僕の、当チャンネル、このセールチャンネル、全然そんな名前じゃないんですけど、今回あの、なん と, と、登録者、ね、500人、超えたということで、屈折1年と8ヶ月半、ようやくここまで来ましたもうね、今ね、あの、すんごく発狂した気分なんだけど、これ、ぐっと、ぐっと押さえてるのね、今。今回ね、ちょっと、霧もいいんで、 募集しますアボカドス from 唯一視聴者とのコミュニケーションが取れる大企画質問コーナーあもう何でもいいですよとりあえず何でも聞いてくださいあの僕の性癖でもいいんでもうとりあえず何でも質問してください一応、はい、答えられる範囲は答えられあの答えますんで是非ちょっと質問してくださいはいい、まあ、募集期間は 一ヶ月ぐらいかなうん。一ヶ月ぐらいにしようかな。うん。それぐらいにしよう。一ヶ月間ちょっと募集したいと思います。